しております大東洋作育児教練菅原組お昇らさせていただきます、えー、今日の曲はですねもう1年くらいになりますかねうちの顧問がおりましたもう亡くなったんですがその顧問が最後に書き下ろしてくれた詩でございますその曲を今日はお昇らさせていただきます北の頃という曲でございます はい、それではえー、それでねうちの顧問のふるさとは札幌で多分うちのメンバーと多分行きたかったんだろうなって思ってましたずっと思いながら22年たてましたはいそれでは北心を戻らさせていただきます乾杯夢の向こうにまた夢が大勢をもって突き進む 北国の寒さの中で熱く熱く燃えるものいざ北心 に調子を「い<笑><笑>とした」「ぐいぐいぐいフォン」「フォンフォンけど励まされ」「気合い引っち吹雪に引っ張前に進むする光 初夏熱い心にどちらかで満喫する喜びかしげ 男は、試練、うん、の波に開かれて道があることも知っている。<音楽><音楽> 北国の寒さの中で。 <笑>はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。